好我们好今天這支影片呢是新的在日一日居民追踪系列之前的系列大部分都是采访台湾人日本人的话有一位作为歌手正在活动中的人那这次要为大家带来另外一位日本人的故事他就是 Randev 的 de Delector 的 s e g a p o n 之前影片就有很多人留言说想要知道 SEKA-SAN 的创业故事還有他的一天怎么过的那应该有蛮多人对这个业界有兴趣的那希望 SEKA-SAN 的故事可以给大家一点启发做参考那我们就开始吧今天要介绍给大家 SEKA-SAN 是一位时尚女装品牌总监 SEKA-SAN 出生于北海道的杂谎高中时作为 m o d e l 活跃于 s u p p o r Local Lection 等时尚活动高中毕业后和另外一半 t a k u m a 来到东京吸手创立了服饰品牌 l a n d e b r 两人从零开始创业至今 公司和品牌也日益成长。品牌 IG 追踪数目前已经达16万人 ,SEGA 嗓个个人 IG 追踪数也达到10万人是日本年轻女性的时尚指标之一。 今年品牌已经创立第七年讓我们跟着现在 SEGA さん开始过他的一天吧。Oh,hail,good.Oh,hail,good.SEGA さんでございます。h e y k a s k a y k a y k a y k a y k a y k a y k a k a y k a y k a y k a y k a y k a y k a y k a y k a k a y k a y k a y k a y k a y k a y k a 大大的<音>在公司人還不多時，早上會先拍一些可以用在社群軟體上的照片。但大家都到公司後，一起簡單打掃，維護環境整潔。打掃完之後 ，Seka さん很興奮的跟大家介紹他的座位，也有提到因為公司旁邊就是東京鐵塔，早上都會看著東京鐵塔給自己打氣，正式進入工作模式。 全体员工早上会一起开早会报告昨天的官网营业额和店铺营业额共有官网和店铺的公告通知各部门有要报告的事情也会在这时间告知大家最后大家一起有精神的说今日もよろしくお願いします开始一天的工作一番最初に付き合ってる彼でもあり社長でもあるタ拓磨君にブランドをやったらって言ってもらったのが一番最初のきっかけなのと あちっちゃい頃からお洋服が好きだったのでそれが根源にあるものですアパレルブランドをその時にあの私みたいに立ち上げる人とかが全然いない時でインスタグラムも全然盛んじゃなかったから本当に手探りだったんですよ最初にこうやってきた人がいないから前例がないからこそ自分でやっていかないと何も見えないっていうのが最初はありましたインスタグラムで洋服を売るっていう概念がない時だった でなんか面白いしやってみようかなって思って最初やっていましたね。まずこの自分の好きなものを買い付けて売ろうみたいな形でその韓国に行ったんですよね拙い韓国語で交渉してそれも騙されるに騙されて騙されてたんですよね10枚 T シャツ買いましたってなったら10枚中9枚がわけわかんない T シャツで上が本当の欲しい T シャツもういろんなことがありましたね最初 CM、ね、世界観とか見せて販売してたのでそれもそれですごい楽しかったです 意外と知られてないんですけどデザイナーさんっていう方を今もあのいなくて私が全部イメージからデザインから兆談とかして全部やってます<笑> SNS に書くことで も, でもないからあまり公言してないんですけど全部の会議に入って全部知り尽くしたものが世に出てるっていう形です<笑>一番最初に掲げた目標が、まあ、店舗を作るの目標です やっぱりなんかお客様の近くに自分はいるのでその耳を傾けてその欲しいものとかランデブーでこういうものがあったらいいなとかをこう汲み取って作るっていうのをやってましたそれで言うとこれですねお客様の声に耳を傾けて作ったものの第1個目というかランデブーといえばって思ってくださる方も多いアイテムなんですけど到中午前の時間 SEGA さんとは处理商品設計、調整・修正の事項 现在大家看到的这个画面是2022年春夏新品裙子的 sample 修正这一款裙子已经修正了第三次 SEGA 上每一次都会根据长度舒适度实穿度等待审视自己不满意前都不会正式商品化他说送到客人手中的商品都必须是自己百分之百满意且有信心的商品恨不得不满意的金額的的金額不的商品 处理完后他大概只挑选另一项商品的使用布料为了让每一的商品都能够互相做搭配他也都会记录以前的商品用过哪些材质、色号咖喱ちゃん对这种我觉得嘛我觉得嘛我觉我觉得嘛我觉得嘛我觉我觉得我觉得嘛我觉得嘛我觉得嘛我觉得嘛我觉得嘛我觉得嘛我觉得嘛我觉得嘛我觉得嘛我觉得嘛我觉得嘛我觉得嘛我觉得嘛我觉得嘛我觉得嘛我觉得嘛我 けどまあそれをプラス、まあ、今の時代に合ったクラシックスタイルプラス、まあ、ランデブーのムードを入れ込んだそんなシーズンコンセプトになってます、うん、例えば例えばこれとか、うん、これ辺のクラシックはありつつも袖とかをね結構あのメンズライクの袖にしたりとかしてちょっとワイルドなあのシャツにしてたりとかそのクラシックの中にワンポイントあったりとかするようなそんなアイテムたちが揃ってます ちなみに今日ね、あのー、SS 着ようかなと思ったんですけど2年前の SS を着ておりますめちゃくちゃ素敵ですこの緑がかわいいですそうランデムのアイテムって何年経ってもいいんですよえこれはユニクロ<笑><笑>お決まりのユニクロですライチーイウーバーイーツが多いんですもんね、うん、そうオフィス移転してからラッチしたいんですけど今日無理だったわそして今回はセイカさんが大好きな<笑> 私はでで大好きなんだよ<笑>おかくくです。いただきまーすはーい今までで一番困難なことパッて思い浮かぶものなくてでも日々モデルの仕事もう多分みんなが見ている範囲のものであったりとかディレクター業とかあったりとかするんですけどいろんな面がありすぎてそれを毎日こなすのに必死困難じゃないけど日々必死<笑> 最初は私1人から始まっていろんな人がジョインしてきてか仲間が増えてきたところもあってそういう人たちも目を配ってこう見ていたりとかしちゃうのでこんなんじゃないけど勉強しなきゃなって毎日思うこと<笑>私の一言で行動とかも変わってきたりとかその人の人格ができてきちゃう面もあったりとかするので すごい一言によって悩んじゃったりとかするじゃないですか意外と気にすると思うんですよ仲間たちって言葉の重みっていうものをすごい考えるようになりましたブランドを始めてからいろんな分野のことを全部大体のことに触ってきたんですよ例えば SNS の公式の更新とかサイトの画像の更新とか すごいい細かいことやっててで今はお任せして仲間にやってもらってるんですけど全部オールマイティのなやつを一旦全部自分でやってきたか ら, から大変さとか分かってるからその辺なんか全部今ま で, でやってきてよかったなって思ってます、ね、お願いするときもあこのぐらい大変だからこういう風にお願いしようとかも分かってくるので私のスタートアップの時に何でもやってよかったなって思ってます 吃饭吃到一半我们接到下一个行程联系说会议时间必须提早。SEGA 上午餐还没有吃完就开始准备等一下的会议。接下来的会议是和布料厂商开会可以拿到许多布料的小样。在会议中也需要讨论各布料的价格、设计、制作等细项 会议结束后 SEGA 厂会和生产部门的同事在做沟通一起决定要做 Sample 的布料材质讨论完后继续处理2022年春夏款式的 Sample 修改能够确实地感受到每一件衣服送到客人手中之前都是许多人的努力时间和心意的结晶啊 Sample でございますまだ UM 出てないよこれは合皮でこっち方脑でどっちがいいかなみたいなあとモノフィラムバージョンも 長くなかってこぼるわテンションも上がるからだからこぼどたくさん売れます今から展示会会場に行きますうく全部準備できるか大丈夫行ってきます今から展示会場行きますよ手荷物がこちら参入します考えたんですけど オフがないってことに気づいて。寝た瞬間オフ。それまでオンです。使えないんですか？多分疲れてると思う。<笑> 到展示会会场后大家拿出之前想好的摆放设计依照现场的状况进行调整配置。现场发生很多意想不到的问题例如会场提供的艺价高度不够高预设的试衣间位置会让空间显得狭小。许多必须临时处理的问题也还好到最后都解决了。大家边沟通边摆放到最后摆放的位置也都和预设的位置不同。 那告一段落之后，大家决定要休息一下，一起出发去附近的咖啡厅买饮料和食物。你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看 一口だと思います。うん、おお、美味しい。鏡です。自分自身のライフスタイルとか、考え方とかを反映しているので、私の鏡だと思う。 私もいろいろ考え方とか大人になっていくので、こういうところをこう一緒にお客様と一緒に変化していきたいなと思います。 那塞卡桑他一直都是全程参与，不放过任何一个细节。其中有人累的时候，塞卡桑也会主动询问要不要先休息。现场还会再摆放一些花卉，但是当天早上才会送到。除了当天才能处理的东西，都处理完之后，大家围成一个圈圈，说明重要事项，一起为明天的活动当天打气。正式结束，忙到晚上的一天。 ランデブーって同じものだと思っているので、まあ、ランデブーが変化していくにつれ、私も変化するし、私も変化するにつれランデブー変化していくので、変わるものは変わっていって、変わらないものは変わらないっていう形になっていくのかなと思いますし、なんか今後も私のこう考え方とかをちょっと反映していきたいなって思っております。明日また明日早く来て、完成させます。バイ バ, イ, バ, イ, バイ。ありがとうございます。 因为接下来不方便跟拍到家里那跟拍就要这里结束。但是 s e a 桑回家后通常都还是一直想着工作的事情。如同他前面所说他随时都是在 ON 的状态。之前几乎每天都在 s e a 桑的身边跟他一起忙进忙出。印象最深刻的是他可以因为一个小地方不满意整个 YouTube 影片重拍好几次。相信这份坚持和执着也都表现在品牌的每个商品上。要在一件事情上面成功起头非常困难但我相信更难的是持续。 他持续在这条路努力了第六年也完成了当初开设店铺的梦想 l a n d e v 这个品牌名称是取自于法文将代表男女在约定好时间地点相会的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 洋服が好きっていう本当に純粋なそういう気持ちが根源にあって今のブランドがありますので本当に新しく挑戦することを恐れないでとにかくやってみることが一番大事だと思っているのでその挑戦の一歩をしないと何も始まらないと思いますので最初はね ドキドキしたりとかすごく緊張したりとかすごい勇気が必要なことだと思うんですけどその一歩が大事だと思うので一緒に頑張っていきましょう今回はありがとうございました